暮暮ららししにによる、ののための料理動画。自分でごん皆さん、こんこちは。アタービートミュージククスクールざいます。今日も寒いです。 えーとですね、そんな寒い本日は餃子を作ってみたいと思います<笑>鼻が寒いんですよね鼻が冷たいですあっ、えー、とあ、餃子です餃子。えー、餃子ギの一人暮らしおすすめポイントとしてはまず失敗しないということですねまずい餃子ってなって想像つかなくないですかおいしくない餃子。味付けはもちろんするんですけれどもそうそう変なことしなければ味付け失敗ということはないですしとりあえず生焼けとあと焦がしちゃうこと その2つだけけ気をれればです、ね、絶対おいしく作ます、えー。ちょっとぐらい味が濃くても大丈夫だし、あの包むときに形が悪くても大丈夫、あと具材が大きくなっちゃっても大丈夫、結構ハードルは低いかなと思います、ちょっとめんどくさいですけどね、切ったり包んだりするのがで。おすすめポイント2としては、こちら。こんな感じででで冷凍ができるわけです。 えー、我が家の冷凍庫にはいつもこんな感じで、冷凍餃子がですね、常備してありまして、えー、お腹が空いたなっていうときは、このままフライパンに、ね、ちょこちょこちょこっと並べて、まあ、そのまま焼けば食べれるよ と, ということなんですよ。えー、一人暮らしにとって、こういう冷凍食品というか、すぐ食べれる食品というのは結構重宝するもんでございまして、その辺も結構おすすめセントかなと思います。えー、とりあえず冷凍庫に戻していきます。<笑>は寒いね、ほんまに。鼻がね、 鼻が ね, 鼻がね冷えるんですよそれではレッツスタートよいしょー、えー、まずまた材料の確認ですねひき肉と餃子の皮と白菜とネギっていう感じですキャベツでも大丈夫ですよ白菜の代わりにで調味料各種っていう感じですねとりあえず最低ラインとしてひき肉と餃子の皮あと白菜ネギ、醤油。この5つがあれば大体おいしく作れます えー、白菜のガわリンキャベツでも大丈夫であった方がいいなっていうものに関しては生姜とニンニクとウェイパーとかって感じですかねえ姜、ー、はまあ多った味がおいしいと思うんですけどもニンニクって使いどころ難しいじゃないですかそのニンニクたっぷり餃子を食べた後に人と会うのって少し抵抗があるかと思うんですけれどもそういった感じですねえない方がいいかなっていう人は餃子 あ, あニンニクなしでいってもいいと思いますしそんなの関係ねえぜっていう人はニンニクたっぷりでもいいと思いますし その辺はお好みに合わせてやってみてください。で、とりあえずこのままだ白菜、あまりにも多すぎるので、4分の1カットをさらに5分の1カットにします。まあ、1 20分の1ってところですかね。この量もお任せです。今回のレシピは、そのお肉 100g でやってるんですけれども、お肉1に対して野菜が 1.5 とか2弱くらいのレシピでやってるんですね。これは結構野菜多めな感じです。えーお肉 いいっぱい入れて、肉肉しい感じが好きだぜっていう人はお肉たくさん入れてもいいと思いますし逆に野菜がたくさん入っててジューシーな感じが好きだなっていう人はちょっと野菜を多めで作ってもいいしちょっと1、2、お肉1、野菜2以降はちょっとあまり野菜を多くしない方がいいかなとは思うんですけれどもその辺もお任せいたしますで、さっきも言った通りキャベツでも大丈夫キャベツの場合はねその周りからこう葉っぱを剥いで、えー、刻んでいけば OK っていう感じですね まあ、今回単純にキャベツが高かったんで白菜を使っている感じですちょっと 1, 1玉250円とかちょっとあれな感じですよねさすがに白菜かななんて思って白菜を買ってきてるんですが白菜の餃子もなかなかおいしいですよということですで白菜ネギ、えー、ニラなどなど、まあ、基本的に具材はですね細かくするんですよ白菜今みじん切りの準備はしているんですけれどもみじん切りってやったことありますかね まあ、めった細かいやつです。めった細かくするやつです。包丁に慣れてない方はです、ねえ、みじん切りなんかできるかわかんないななんて自信ないかと思うんですが、全然簡単です。あの必殺技があるんですよ。その必殺技を使えばです、ね、もう誰でも絶対簡単にすぐに細かくできるので、えー、ぜひおっくいならずにトライしてほしいです。で、どんな必殺技かというと、後ほどやるんですが、とりあえず100歳。 ある程度必要な分切って横に並べてダーっとある程度細かくして準備をするとある程度細かくなればいいです全然細あの大きくても大丈夫あと で, でスープも作るつもりなんでちょっと白菜ある程度切り終わったら別のお皿に白菜をちょっとだけ取っておくんですけれどもというとこれでみじん切りの準備は完了ここから必殺技を緩和していきますでその必殺技はどんな野菜にも応用が利くのでぜひとも覚えておいてください 鼻が、鼻が、息が白いんですよ、ほんまに。でどんな質殺技かってかというと、こう包丁を落としていくだけです。こんな感じで真ん中からひたすらスタンスタンスタンスタンスタ ン, スタンって落としていくだけです。外側からいっちゃうと、その具材が飛び散ってしまうので、もうひたすら真ん中から、あ、速くなった。 真ん中からやってで、ちょっと周りから寄せ集めて真ん中を落としてでまた集めて真ん中を落として集めて真ん中を 落, 落として の, その繰り返しもうめっちゃ簡単じゃないですかもう誰でもできるです、まあ、必殺技というか<笑>まあ普通のみじん切りなんですけれどもこれやればもう誰でもできるということでございますキャベツにも使えるしネギとかにも使えるし白菜今回の白菜はもちろんあと人参とかね玉ねぎとかにも使えるのでぜひとも覚えておいてください 包丁を落 と, すともうさっきも言いましたけどもポイントは真ん中からやるってことです外側からやっちゃうとね具材が飛び散ってキッチンが汚くなっちゃうので、えー、頑張って真ん中から刻んでくださいでこのくらい細かくなったらとりあえず OK っていう感じですねまあお店さんとかだとかなり細かくやったりとかするんですけれどもまあ個人の場合はある程度細かくなればいいかなっていう感じですね フードプロセッサーとかあるとすっごく話が早いんですけども残念ながら僕はフードプロセッサー持ち合わせていないので包丁で細かく刻んでおりますもしフードプロセッサー持ちの方はフードプロセッサーで大丈夫です、まあ、あまり一人暮らしでフードプロセッサー持ってる人もいないと思うんですけれどもまあお持ちでしたらそ れ, で使ってそれを使ってくださいなかったら包丁で頑張りましょうギターと一緒で包丁使えば使うほどうまくなりますんでね、えー、みじん切りが 上手い男の子は別にかっこよくないからまあみじん切りができる男の子になっていただけるとうれしいなとそういうことですよでみじん切りし終わったらボウルによけて今度はネギを刻んでいきますねネギって白いところと青いところあるじゃないですか青いところの方が香りが強いんですよで餃子ーザなんかにおいてはですね香りが強い方がおいしいので青い方から使ってた方がいいかなとは思います で、一番外側の薄いところはちょっと風味が悪いというか食感が悪いので取り除いてしまってで合間合間に土が入っている場合があるので土はしっかりと取りましょうどんなケースにおいても土はいい結果をもたらさないのでしっかり洗っておくということですで、今回4分の1くらい使ってますねネギ好きな方はもっとたくさん入れてもいいですよ大丈夫ですで、とりあえず半分に切って縦にいくつかに割っていきます そうした方が細かく切れるようになるのでとりあえず縦にいくつか切ってそこからこうスタンスタンスタンスタンスタンとシューシューパンパンパンパンパンパンってな感じで切っていってみてくださいでネギももちろん必殺技をかますので大きくても大丈夫そんなに細かくなくても大丈夫ですとにかく、まあ、指, 指切らないんだけど本当に気をつけてください結構気持ちが慣れてしまうのでそこだけ気をつけてほしいなと思います で、とりあえずネギをサクサク切って、ネギって意外とネバネバするんですよ。ネバネバっていうか、ヌルヌルっていうか、このままこう落とす必殺技はちょっとやりづらいんで、わかりますかね、見てて。左側固定してるんですよ。右をこう、あーって落として、あーってやってるんですけども、こんな感じでやるとネギもきれいにみじん切りができるかなと思います。切るものがちょっとしかなかったりとかするときはこっちの方がいいかなと思いますね。 えー、たくさん切らなきゃいけないときは、もちろんサクサクサク落としたり、でちょっとだったりとか、ネギみたいなぬるぬるする食材だったら、ちょっと左側を固定して、右で落として切っていくというやり方にするといいですね。<笑>鼻が、ほんまに鼻が。で、ネギと白菜を切り終わったら、とりあえずこれで OK。ニラとかもし入れる場合は、ニラはあのー。 5ミリ幅くらい切れば大丈夫です。みじん切りまでしなくてもある程度細かければ大丈夫っていう感じですかねほかにもねエビとか入れてもおいしいと思いますしお好きなものを入れてくださいでこれでとりあえず具材 OK あん、えー、作りに入っていきますあん今回は100肉ひき肉は1 0 0ム。1 0 0肉ってひき肉は1 0 0ムでボウルの中にひき肉を入れてここからとりあえず練ります ひき肉ってそのまますごいもうパラパラしてるんですよ。で、パラパラしていると食感がすごくあんまり良くないので、これを混ぜ合わせて練っていきます。おにゃおにゃおにゃおにゃおにゃおにゃおにゃと、ほらおらほらほら4倍速で僕は頑張っております。そのよく混ぜることで、脂身と赤身がですね、こう仲良くなって、風味がすごい良くなって、食感も良くなって、うまみも出てきてっていう感じですごくいいことづくめなので、ちょっとここは頑張って練りたいですね。パラパラしてたお肉が、 こうね、ネチネチというか、少しべったりしてきたらいい感じですで。そんな感じの状態になったら、野菜を入れていきます。で、お野菜、人によってです、ね、お野菜から出た水分を全く絞らない人、ちょっと絞る人、でたく絞る人っていらっしゃるんですけれども、僕はこの少し絞る人です。あんまり絞らなすぎると、結構もうんがべちょべちょになってしまうので、 かといって、ね、絞りすぎても、ね、せっかくお野菜の旨みがもったいないなぁなんて思うんで、少し絞る感じです。この辺は本当に各自で調整していただいて全然大丈夫です。ただ、あんまり水っぽすぎると形が悪くなってしまうので、ちょっと絞ったほうがいいかなとは思いますけれども、お任せいたします。何回か作って自分なりの好みのお野菜とお肉の分量、そして 水分の絞り具合を見つけてください。で、ある程度、お野菜を混ぜ合わせたら味をつけていきます。まずお醤油大さじ1くらい。そして、えー、生姜とかニンニクですね。あの、本当は生のほうが絶 対, 絶対おいしいんですよ、チューブなんかよりも。ただ、ちょっとめんどくさいんで、今回またチューブ使ってしまったんですけど、もし余力がある方は生のやつを買ってきてください。生姜を買ってきて。き あの細かくしてまた必殺技をかましてにんにくも同じように買ってきて細かくして必殺技をかましてやっていただいたほうが絶対に風味がいいので絶対においしいですちょっと手間なので今回はチューブを使ってしまいましたが僕としては生の状態をおすすめさせていただきたいですでまあそんなのを入れて各2ンチずつくらいですかねここ入れてで、あったほうがいいものの一つウェイパーこちらもですね1グ2ムぐらい ちょっと味付けに入れてしまいましょうある人は入れてしまいましょうやっぱこのウェイパー大先生があるとですねやっぱこのうまみの出方が変わってくるんですよねちょっと今回もウェイパー大先生のお力を借りたく存じますで味を付け終わったらある程度混ぜて OK って感じですもしここでお肉がすっごい緩いようだったら片栗粉とか入れるといいかもしれないです 他にもお砂糖をちょっとひとつまみ入れてもいいと思いますしあのお塩とかね胡椒とか入れてもおいしいと思いますし、えー、皆さん思いつく限りでアレンジしてみてくださいでその次あんが完成したので実の作業に入っていきますここが一番クライマックスですね一番面白いところでございます、えー、とりあえずこの状態を作ってくださいあんが置いてあってお皿が置いてあってお水が置いてあって皮が置いてあるまずこの状態そしてここから い, よいよ進んでいきます。左手に餃子の皮を取り餡をのせるそしてここから進んでいくんですがとりあえず23個作るまではその餡の量がなかなかわからないと思うんでちょっと何個か作って量の感じをつかんでくださいとりあえず餡をのせてでまず一番 上, に 上, だ上半分にお水を塗りますそして半分に畳んで左手の親指で 端っこを支えつつで、右手の親指であんを押し込みながらできるだけ隙間がないように押し込みながら右手の親指で山を作っていって左手の親指で取って右手の親指で山を作って左手の親指で取ってとっていう感じで包んでいきますであんまり口が開かないようにしっかりとぴったりくっつけましょう、えー、お水をつけるのはこの皮とかをくっつけるため なんですけれども、あんまりやりすぎると今度はべちゃべちゃになってくっつきづらいので薄く塗る程度で大丈夫です。で、とりあえず1個完成。で、ずっとこれを続けていくような感じですね。あの量とか結構難しいので、何個か作って感情をつかまないとなかなかすぐにはうまくできないと思うんですけども、何回かやってるやつ絶対でうまくできます。で、ポイントの1つとして、もしこ個包んでいるときにあが多かった場合、この右手の人差し指を見てみてください。今、案を取ったの分かりますか ちょっと余分な案を、あ、これ多かったなと思ったら、その余分な案だけ取って、ペッと取り除いて、で、包み直すと。そんな感じで進めていきます。で、とりあえず、今回は16個分なので、16個これを繰り返すわけですね。別に16に深い意味があるわけじゃなく、餃子の皮を買ったら16枚入りだったんです。別、えー、に30個作ってもいいですし、100個作っても大丈夫です。それで、もし案が余ったら、 もうそのまま冷凍しておけば次の時に使えますので、餡が余ったらそのまま冷凍しちゃいましょう。で、餃子の皮が余ったら、えー、中にですね、この今回作った餡じゃなくてですね、なんかいろいろ変わり種を つ, っつけて焼いてみのも面白いですね。普通にナチュラルチーズだけ入れて包んでね、焼いても、すごいおつまみにぴったりなものが出来上がるし、ハムとか入れてもおいしいですよね。もうその辺はアイディア勝負で何でもかんでも入れて、焼いて、おいしく食べれればなぁなんて思います。 で、こう見てるとすごい大変そうな感じするんですけど意外とこれ面白いんですよどんだけきれいに作れるかななんてぼっとするのも楽しいですしもしくはあんを大量に作って友達とかとね一緒に作っても絶対面白いと思いますお見て見てこれ俺すげえいい感じじゃねえとか言ったりとかなんかお前のその餃子超かっこよくねし超かっこよくね<笑>、まあ、超かっこよくねとか言ったりとかしてでそんな感じで脇やとするのも面白いかなとねなんか5人くらい集めて餃子パーティーとかしてもです すごく面白いと思いますし、ご家族で作っても面白いと思いますし、そういったコミュニケーションしながらもね、楽しんで餃子作りしていただけたらなと思いますね。えー、もちろん一人で黙々やるのも意外と面白いです。あこれで16個包み終わりましたね。今回はたまたまぴったり、あ、え、ん、ー、と皮がうまくいったので、特に甘くないんですけれども、うまくいきました。そしてその次は焼きの作業です。 実はこれやり直しをしておりまして、あのそのまま焼きの作業をしたんですけれども、カメラのレンズが曇っちゃって何も見えないっていう映像が出来上がっちゃったんですよね。それなんでしょうがないから、ちょっと焼き直しをしています。とりあえず、餃子の焼き方はすごい簡単です。強火のフライパンに餃子を並べて、1cm 満たないくらいのお水を張って、蓋をして4分放置します。で、4分間放置したら、もう大体もう中には火が通っているので、 えー、また蓋を外して油を回し入れて3分4分くらい水分を飛ばしながら焼いていけば焼き目がいい感じについて美味しく食べれるなという感じですね生焼けってことはそうそうないと思うんですけどもとりあえず焦がしすぎんだけは気をつけてほしいなと思いますちょっと焼き目が足んなくてもねあなんか見た目美味しくなかった美味しくなさそうだななんて思いながらも食べてみると意外とおいしいってなるので安心してやっていただければなと で、正直このままだと暇なので、隣で卵スープを作っていきます、卵スープ、今、お水と、あと別のお皿に取っておいたネギと白菜を入れました、そして、えー、ウェイパーを1つまみ、2つまみくらい、<笑>ウェイパー先生、大活躍ですね、ウェイパー先生、また入れて、で醤油を大さじ1くらい入れます、で、最後にまたお砂糖を1つまみ入れるような感じですね。ちょっとまだ お水なので味見しないですけれどもお湯が沸き立ってきたら少し味見をしてですねもし味が足んないなと思ったらウェイパー大先生を漬け足すなりすれば絶対においしくスープは作れますウェイパー大先生が本当にもう素晴らしい方なので絶対おいしく作れますで卵スープにしたいのでお湯が沸く前に溶け卵を作っておきましょう でとりあえず隣の餃子は一応4分測ってキッチンタイマー設定して4分測っているんですけれども基本的に待ち作業なんで意外と暇していますおうえっつって溶き卵をたくさん気合い入れて溶いたりとかしてちょっと時間潰してる感じですねお芋沸いてるんでどうしようかなつってよし踊ってますからっていうオチオチじゃないですけど、ねまあ、そういう楽しいひとときですで4分経ちました で、もし4分経ったときにギョ、ねえーザまだ水分が残っているようだったらこれはちょっと捨てちゃってくださいあのこうやって返してて間違えて餃子ー捨てないようにな気をつけてください余分な水分を捨ててでここからまた強火でガーッとやっていきますもうひたすら強火ですで、水分を飛ばしながら焼き目をつけていくわけですね、えー、僕はいつも油をひと回し、まあ、本当大さじ1とかそのくらいです入れてしばらくまた3分4分放置します えー、でその間にまた卵スープのほうを作っていきます。卵スープ。中華料理屋さんとかにあるよう な, なんかふわふわの卵スープってコツがあるんですよで、そのコツが全然簡単なんです。とりあえず親がもうボコボコボコボコってなるまで沸騰したら弱火にします。で、溶き卵をですね、すごいそーっと入れるんですね、そーっとです。そーっと流し入れて、やーっといったら、お箸ですかさず。 一周、二周、ゆっくり回しましょう。ゆっくりです。これがシャガシャガシャってやっちゃうと悲惨な卵スープになるので、ゆっくり。そしたら、火を強火にして、あとはほっときます。そうすると、卵がふわーっとした状態で固まってくれるのであの、中華料理屋さんとかで見るような卵の出来上がりという感じですね。一応、お湯が沸いたら少し味見をしてから卵を入れたほうがいいかなとは。 思いますけれども、卵を入れてから味見でも大丈夫です。一応これは僕は味見をした後だと思います、たぶん。多分。で、卵スープ、これで出来上がり、あとは餃子ですね。餃子の方もいい感じに焼き目がついてきたら、お皿の方に持っていきましょう。よいしょっとって。 フライパンの上にこう餃子があって、上から見てるとすっごい焦げたような感じがするけれども、大丈夫かな、これって思ったら、一回こう、フライ返しでこうサクサクサクっと入れて、えー、餃子の裏側を見てあげたりとかすれば、焼きすぎの心配はないかなと思いますね、意外と思い切っちゃっても大丈夫だなって思うと思います。で、サクサクサクっと入れて、お皿の上にパカッと返してあげれば、焼き餃子完成でございます。 えー、どうですかね見てて簡単そうですかね難しそうですかねで 卵, をス卵スープの卵スープのほうも大、ま、り、あ、に盛ってあげればいい感じかなと個人的には卵スープのほう黒ごまとか白ごまとか入れるとすごくこう食感も香りも出て好きなんですけれどもその辺もまたお好みでやってみていただければなと思います、えー、とりあえずまあ本編本編とりあえずまあ本編のほうはこれで終わりでございます で、冷凍をするときなんですけれども、これはもう単純に大量に白菜、ネギを刻んで、大量に皮を包む、もうこれにつきます。本当はですね、今回のこの動画、もうその作り置き前提で進めようと思ってですね、先週、その作り置き用にその動画を撮ってたんですけれども、さすがにこれ、ハードル高いかなと思って、とりあえず本編は作り直しをして、16個で済ませました。 えー、でも、せっかく取ったので、この後、おまけとして、その50個包んでいる様子をです、ね、お届けしたいと思いますので、もし興味がある方はそちらもご覧いただければなと思います。すんごいたくさん刻んだり、すごいたくさん包んだりしてます。でまあ、それらを、ね、こうアルミトレイとかタッパーとかに入れて、冷凍庫に入れておいて、さっきの、ね、ポリ袋みたいなのにこうまとめておけば、いつでも食べれるよと。そんな感じです。えー、ぜひ興味がある方は、 作り置きにもチャレンジしてみてみください。餃子自体は全然ハードルが低いと思いますので、こちらはお気軽にやっていただければなというような感じでしょうか、ぜひ友達とか恋人とかでもいいですし、ご家族とかでも大丈夫です楽しんで餃子作りやっていただけたらなと思います。それでは今回はそんな感じでしょうか、また長くなりましたけれども、最後までありがとうございます。ウフフフフフフフって ちなみに、次回はトマトソーススパゲティです。お楽しみに。